スタビライズソフトを紹介したいなと思います。ジャイロフローと呼ばれるスタビライズソフトが公開されたので、それの使い方などを紹介していきたいなと思います。ジャイロフローっていうのは、あの、オープンソースで GitHub で公開されているソフトなんですけど、えっと、以前のバージョンもあって、えっと、ジャイロフローの 0.3.0 っていうのがあって、それを、えっと、前までは出てて、ちょっと使ってみてたんですけど、少し使い方が難しくて、 使うのが大変だったんですけど、今回のこの Gyroflow ロロ 1.0.0 っていうバージョンから、えっと、すごいわかりやすい UI になって、こんな感じで今表示されてると思うんですけど、使い方を紹介して、えー、皆さんにも、えっと、スムーズなドローン映像を作ってもらいたいなと思います。それでは行きましょう。それではですね、Gyroflow、えっと、ロロの特徴を紹介していきたいなと思います。一つはですね、このソフトは Gyro とカメラ映像を リンクさせてスムーズに加工するっていうソフトウェアなので、カメラとジャイロのデータが必要になります。今まではそのスタビライズソフトと言ったら、リールスタディーゴーっていう GoPro 専用のスタビライズソフトがあったと思うんですけど、それがすごい流行ってたんですが、今回のこのジャイロフローっていうのは GoPro に限らずどんなカメラでもスタビライズ映像を安定化させることができるっていうソフトなので、 えっと、とても汎用性が高くて、いろんなのに使うことができます。そしてですね、このソフトは Windows でも Mac でも、あと M1 の Mac でも使うことができます。えそしてですね、そのリールステディって呼ばれる、そういう、えっと、手ブレ補正をするソフトよりも、えっと、いろんなこのパラメータがあって、これ今も見えてると思うんですけど、調整することができるので、カスタマイズして、自分が好きな、えっと、スムーズさに調整することができます。 ギターブに書いてあったんですけどえ、GoPro のハイパースムースっていうのをオンにした状態でもスタビライズすることができるっていう機能もついてるみたいなので、それはちょっと楽しみですね。では、ちょっと、えっと、実際に使い方を見ていきたいなと思います。まずは、えっと、ソフトのダウンロード方法から見ていきたいなと思います。はい、こんな感じに見てもらうと、えっと、Gyroflow のウェブサイトがあります。え、こちらのリンクは、えっと、概要欄に貼っておくので、そちらから飛んでみてください。で、こんな感じに、えっと、紹介が いろいろあって、ダウンロードリンクがここにあるので、こうしますと、えっと GitHub の、ね、ダウンロードするところに飛びます。で、今はですね、このバージョン 1.0.0 RC3 っていうのが新しいものになってます。で、えっと、ここのアセットっていうところから、えっと、自分の OS にあったものをダウンロードしてください。Linux と Mac と Windows。 で今回は Windows でやっていきますで。Windows でダウンロードしたら、継続。で、こちらをですね、ダウンロードしたものを回答して見るだけで使うことができます。これですね、こちらが、えっと、回答したフォルダになります。こんな感じに、えっと、ファイルが入ってるんですけど、この中の Jyroflow いうのを押すとソフトが起動します。はい、こんな感じに起動すると思います。といったインストール方法はこんな感じでえ、簡単にインストールすることができます。まあ、Mac でも同じようにできると思います。それではですね、まずは、えっと、この画面について紹介していきたいなと思います。今はですね、もう映像を入れてあるので、こんな画面になってるんですけど、最初はですね、えっと、 何も表示されてない映像を取り込むっていうふうに書いてあったと思います。で、こちらの左側に、えっと、すべての素材を入れ込む項目があります。まずこれですね。で、これはビデオ情報といって言って、ビデオの素材と、えっと、レンズプロファイルっていうのは、これはどのカメラを使ったかっていうのによって、えっと、レンズの情報っていうのが変わってくるので、それを毎回読み込む必要があります。 でと、モーションデータって言って、先ほど言ったジャイロデータをここで読み込みます。で、えっとですね、まあ、こっち側が素材で、こっち側が、えっと、後の設定で書き出しするっていう流れになります。えっと、詳細設定を見てもらうと、ここに言語っていうのがあって、まあ、デフォルトではこう、イングリッシュになってると思うんですけど、これを、えっと、ジャパニーズっていうのがあるので、こうジャパニーズに変えてもらうと全部日本語になるので、 えっと、これで使ってもらうと便利かなと思います。これでは、日本語でやっていきたいなと思います。まずですね、ここ、ファイルを開くっていうところに、えっと、映像を、自分がスタビライズしたい映像を入れます。自転車競技の映像を撮らせてもらった時の映像をちょっと使わせてもらおうかなと思います。で、これ動画をこんな感じで、ここでも、こっちでも、ファイルをドロップすると、その映像を読み込んでくれます。 で、そしたら、このレンズプロファイルっていうのがあるんですけど、で、今回これ、えっ、ー、と、もうここに表示されてるんですけど、GoPro6、GoPro Hero 6 Black で撮りました。なので、えっ、ー、と、ここに検索っていうのがあるんですけど、ここに GoPro って入れてあげると、こんな感じにたくさん GoPro が出 て, てきます。で、この GoPro の中から GoPro Hero 6、えっ、ー、と、自分が撮影した時と全く同じものを選びます。これですね。 で、えっ、ー、と、4対3で撮ったので、えっ、ー、と、これになります。で、他の、えっ、ー、と、この、スタビライズをオンにした場合とか、えっ、ー、と、リニアで撮影した場合、16対9で撮影した場合とか、えっ、ー、と、いろんなバージョンがあります。で、今回はこれを選ります。で、たまにこのなんか、一致しませんっていうのが出るんですけど、基本的に、この、自分が撮影したものと合っていれば問題ないと思います。 えっと、そんな感じで。えっと、で、たまにあの、自分が撮影したレンズのプロファイルがない場合は、この新規作成って言って、この新しいキャリブレーションのツールっていうのが出てくるので、そちらで、えっと、カメラを使って、どれぐらいあの、レンズが歪んでるかっていうのを自分で補正して、えっと、プロファイルを作ることもできます。えっと、今、GoPro Hero 6の、えっと、レンズのプロファイルを読み込むことができました。 で、えっ、ー、と、次、こちらですね。モーションデータっていうところを開くとですね、こんな感じに。えっと、今回は、えっと、この GoPro のデータ、GoPro のジャイロデータを使うことができます。で、GoPro っていうのは、あの、ヒーロー5からジャイロデータを読み込むことができて、えっと、もうカメラ内蔵で、えっと、ジャイロを読み込んでいるので、えっと、まあ、他のものを使わずに、えっと、カメラ単体でスタビライズをかけることができるんですけど、 まあ、他 の, あのアクションカメラとか、ジャイロが付いてないものだと、えっと、モーションデータっていうのがないので、代わりに、あの、フライトコントローラーのブラックボックスっていう、データを保存できる機能がある、フライトコントローラーがあると思うんですけど、それを使って、えっと、ジャイロデータを読み込んで、ここにファイルを開くっていうところから、ブラックボックスのログをここで読み込んで、えっと、その映像と同期するっていうことを使って、スタビライズをかけることもできます。 ちょっと難しいと思うんですけど、GoPro を使っている場合は基本的にあのスタビライズをオフにしてやるとここにポーションデータっていうのが読み込まれて、このファイル名は映像と同じもの。検出されたフォーマットっていうのが GoPro Hero 6 Black ということで、6 Black に内蔵されているジャイロデータで今回はやっていきます。ですね、ローパスフィルターっていうのがあって、これはですね、ジャイロの ノイズとか、あの、例えばドローンとかだと、あの、モーターが回転しているので、高周波の周波数をカットして、それより低い周波数のものだけを、えっと、この、モーションデータとして活用するっていう、フィルターをかけることもできますで、今回この GoPro のデータを使っているので、GoPro の場合は基本的にはこのままで OK です。はい。え回転っていうのは、この、軸を回転、その、ジャイロとカメラの角度を、 回転させることができるんですけど、まあ、例えばこれ、えっ、ー、と DVR と、あの、ベータフライトのブラックボックスを使って、えっ、ー、と DVR をジャイロフローでスタビライズすることもできるんですけど、その場合、あの、FPV のカメラの角度ってだいい傾上に傾いてるじゃないですかと。なのでフライトコントローラーとカメラが水平になっていないので、その分の角度っていうのをここの回転っていうところで入れてあげると、きれいにスタビライズがかかると思います。 はい。一応そんな感じで、こちらの素材は基本的には、こういうふうに読み込めばうまくいくと思います。で、こんな感じでこの真ん中の下を見てもらうと、このタイムラインがあって、こういうふうにと動かすことができます。はい。で、ここの再生ボタンを押したりすると、こういうふうに再生が始まりますね。 で、こんな風に移動できるのと、ここですね、ちょっと細かいんですけど、一応、ジャイロのこのデータが見えるようになっています。はい。なので、この、た、例えばこの最初の飛び始めとかの部分、ここからジャイロ動き始めてるなっていうのが、これだとよく見えたりするので、これあの、トリム機能もあって、切り出しすることができるので、ここ、このボタンを押してもらうと、トリムの開始ポイント。だここだけを書き出すことができます。 なんで、このね、最初の飛んでない部分とかは書き出さなくても、必要な部分だけ書き出すことができます。なんで、この終わりの部分も、まあ、だいたいこの辺かなって思ったところで、こういうふうにトリームすることもできます。はい。で、もうですね、これ、スタビライズかかってる状態で見えてます。え、それはどこでわかるかっていうと、ここに、えっと、スタビライズ済みをプレビューっていう、 ボタンがあるんで、すけどこれがオフにしてあげると、ちょっとこれ、あの、レンズが湾曲したような感じになって、これはあの、撮影した時の映像がこのまま見えてる感じです。こんな感じ。で、これスタビライズかけると、こんな感じ。で、ちょっと音がうるさいんで、この音のマークをこうオフにしてあげると、こん感じで、音なしでプレビューできます。 オン、オフかこれオフ、オン、オフ、オンっていう感じで、リアルタイムに確認することができます。ではですね、この、えっと、右側の方行ってみたいと思います。の右側の部分はですね、基本的にはその、スタビライズの設定、どういうふうにスタビライズするかっていうことを細かく設定することができます。えっと、まあ、基本的にはこの、自動動期っていうものを押してもらって、えぇ、ー、動機をします。 はい。えっ、ー、と、同期っていうのを押してもらうと、こんな感じで、えっ、ー、と、自分が選択した、えっ、ー、と、範囲内で、3つぐらい、えっ、ー、と、同期するポイントを作ってくれます。この同期っていうのは、このカメラ映像と、ジャイロデータを、えっ、ー、と、同期させるっていう意味なんですけど、このカメラ映像を解析しながら、えっ、ー、と、ジャイロのデータがそのタイミングに合ってるかどうかっていうのを、この緑のポイント を, をつけて教えてくれます。 こんな感じに、えっと、自動で解析して、えっと、同期させて、同期しますね。はい。で、同期はこんな感じでできて、スタビライゼーション。えっと、ここがスタビライズの基本的な設定になります。で、この f o b っていうのは、この、えっと、ズームアウト、ズームインとか、することができる項目ですね。 で、これ、あの、結構引きで見ると面白いんですけど、ちゃんとスタビライズかかってるのがこ、これで確認できると思います。こんな感じ。はい。でですね、こう滑らかさっていうのもここで変えることができます。えっと、この値を低くすればするほどスタビライズがかかりにくい感じになって、これを上にすればするほどスタビライズがかかります。その代わりですね、激しい動きをするとカメラが追いつかなかったりとか、 っていう場合があるので、ここは自由に調整してみてください。でちなみに他 の, あのスムーズング方法、スタビライズの方法もあって、例えばこ の, この項目を選ぶと、こんな感じに、えっと、スムーズさを細かく調整できます。あとこのデフォルトでも、この詳細設定っていうのを見ると、パーアクセスっていって、軸ごとにスムーズさを、えっと、調整することができます。 なんで、例えば、あの、用の動きだけ、横の、こういう風に動く動きだけ、えっと、スムーズにしたいとか、上下は、えっと、固定でいきたいとか、っていう場合に、えっと、その軸ごとに、スムーズさを調整することができます。はい、こんな感じで、えっと、水平ロック。平らな状態で、水平な状態でスタビライズをかけてくれるっていうモードもあります。こういう感じで、ね、でこれ、オフにすると、こんな、斜めになることもあるんですけど、 水平を保つっていう設定をすることもできます。でですね、ここのズームっていうのがちょっと面白いところではあるんですけど、今ここ、あの、余白があるじゃないですか。なんで、このまま書き出しすると、この黒いままの状態で書き出しされちゃうので、その映像は、まあ、ちょっと使いづらいっていうことなので、ここのズームっていうのをやってあげます。このダイナミックズームっていうのを押して、えっと、ここの FOV をですね、1にしてあげると、 勝手にクロップして、えっと、ズームしてくれて、こんな感じにえ、さっきの黒い枠が映らないように、えっと、スタビライズしてくれます。まあ、その代わり、あの、激しい動きがあるときに、勝手にズームして、えっと、近寄っちゃうので、まあ、その代わり、あの、余白が出ないように、自動調整してくれてる感じです。はい、こ感じです。 で、これはですね、あの、すごい、あの、リールステディって呼ばれる、今まで使われていた GoPro 専用のスタビライズソフトと同じような動きをします。なんで、あの、リールステディ使ってる方はわかると思うんですけど、あの、激しい動きの後とか、着陸した後に、ズームからスッと元に戻ったりとか、っていう、あの、ズームの動きがすごい出てると思うんですけど、それはこのダイナミックズームっていうのをオンにすることで同じような動きを作ることもできる。 固定ズームっていうのは、これは同じ倍率で固定し続けるっていう、えっと、ズーム方法になります。なんで、画角がちっちゃいまま、画角がこう狭いままの状態で撮影することになるので、まあ、その代わり、あの、ズームのグワングワンしたような映像が出てこないっていう感じですね。まあデ、デメリット、デメリットあるので、好きな方を選んでもらえるといいと思います。はい。そんな感じで、えっと、スタビライゼーションは、えっと、こんな感じです。 で、エクスポート設定を見ていこうと思います。エクスポート設定はこんな感じで、えっと、H264 とか H265 とかっていういろいろその映像の規格の種類があって、まあ、これを選ぶことができるんですけど、まあ、基本的には、えっと、H264 か5で出力することがいいと思います。で、H265 の方がファイルサイズが小さいので、ファイルサイズが小さいように出力したいときとか、 あと映像編集の時は、えっと、なるべくその圧縮率が低いものの方が編集が楽だったりするときもあるので、それと時に合わせて変えることができます。GPU で書き出すとかっていう設定も変えることができます。あと音声をエクスポートとか。まあ他の映像と同期させる、その他の映像と一緒に編集するときは、この映像、音声っていうのがオンであった方がいいこともあるので、 これはその時に合わせてオンオフィしてみてください。はい、こんな感じで、えっと、書き出し設定は終わりなので、この一番下に書いてある、えっと、出力先っていうところを自分の好きな名前に変えて、エクスポートを押します。で、今ですね、ここの解像度を選択したコーデックではサポートされてませんっていうふうに書いてあるので、えっと、解像度をちょっと落とした状態で書き出していこうかなと思います。 まあ、H265 にしますね。はい、こんな感じに解像度を設定してもらってエクスポートを押します。そうすると自動的にエクスポートさ えっと、レンダリングが終わりました。えっ、ー、と、ここの、レンダリングされたファイルを開くって押すと、このまま、えっ、ー、と、おっと。レンダリングされた、えっ、ー、と、映像が、こんな感じ。プレビュー、プレビューっていうかもう、これが完成したものですね。完成したものを見ることができます。はい、以上で、えっ、ー、と、こ の, の、Gyroflow、え、のー、スタビライズソフトの紹介でした。 えっと、ちょっと細かいところまでは説明できなかったんですけど、えっと、こんな感じに、えっと、結構簡単にスムーズな映像を、えー、書き出すことができるのでえ、ぜひこのリールステディの代わりとして、これもフリーなので、誰、えっと、でも使うことができます。なので、えっとリールステディの代わりとして、今後たくさん使ってもらえればなと思っています。えでも、ちなみにあのリールステディもバージョン2っていうのを え、公開予定なので、それも楽しみにしています。それも公開されたら、えっと、詳細を紹介していきたいなと思うので、ぜひ気になる方はチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。